はい暇今い や, 暇いや嘘じゃん何時まで暇いやずっと今い や, いやそれは嘘だろえっとさ、うん、前さカンタが言ってたさあのコンビニの店員さんと仲良くなる方法あったじゃん や, やめてなんか言いい方ゃいじゃあ俺ら二人でさこれいけんじゃねって話し合ったやつあんじゃんそういやなんかあれちょっとみんなにさ え違うんだよ。ちょっと信じてくれよ。<笑>違うんだよ。あのー、<笑>やっぱさ、うん、企画とか考えるじゃないですか。うんそうね。そうなるとなんだろう<笑>そういうなんつの普通の人が、うん、かややんないだろうなってことを考えるわけか。ん、分 か, 分かる分かる分かる分かる。ってことは多少なりともなんか思いつくわけですよ。そう。で俺ら二人で、ね、これなんか<笑> 面白いなって思ったのがあったんだよね。そう。で、これね。ちょっと小銭あって、これじゃあカンタがレジ来て、はい、あすいませんえっとじゃあお会計はえー、っと百五十円です。百五十円な。はい。例えば、うん、だからもうこうするとかね。<笑>こうやって出すっていうあのね。百五十円。百円を守る形で十<笑>円を、うん、配置して百五十円出すっていう。なるね。 あれお花かなって思うっすねそうで、うん、まあこうやってやるときに、うんうん、ってやるとかね。<笑>えなんでいやわかんないよ俺ないけど、うんうん、そういうなんか<笑>ナンパとか一切したことないしい、うん、その、女性に話しかけたりするのできないけど、うんうん、例えば「150円です」って言われたときに、うん、こうやってしかもそっちから見てわかりやすくねあそうねこうなって、うん、あれ50円だなって思ったぐらいのときに。 <笑>やん<で><笑>なんでだよなんでっやったらうんなんかちょっと話題作りになるかなって<笑> 350円だとさあじゃ あ, じゃあ350円、うん、お会計350円です、うん、じゃあ押してあれ150円じゃないかなえっ<笑><笑><笑>なっでで<笑>っていう感じ<笑>将棋じゃん<笑>いやなんかさな り,、ま、で な, るでしょなりますよみたいな<笑> とか、うん、まあ、こうハンバーグ状態にして、うん、ハ, ンハンバーグだねハンバーグだね出すとかね、こうやってっこうこう、こう見せる感じいや、わかりづら数えるのだるいじゃん、これあ、そしたらやめてくださ い, いやってくださいってで、こう、こうやってあとはもう、こういうなんか普通じゃありえない出し方とかね<笑> <笑>いや何だったんだよ今の時間何だったんだ全然取らないな2枚にすればいいんだかこういうね会話が多分弾むと思うんだよ、ね、<笑>いやそれ あ, ら, あ, ら, あ, ら, あ, ら, あ ら, らこうやって出すもんねそうそうそう崩せないから容易に<笑>あこれ人の心理を使うんだそうあこの人こんな頑張ったのにこれ崩すお前が崩すんかいそうだから囲うっていうのは一個の手段だと思うんだよモテるための いやモテるっていうより人間と触れ合っていくにあたってやをお前人間と触れ合おうとしてるんでいや触れ合わないとやっぱ<笑>うんで150円の時にカンタがこう出したら触れ合おうとしてるぞって言われるんでるけど歩み寄っててる<笑>俺らがだから俺らこれね前からねその<笑>俺らが提唱してるね提唱してる店員さんとちょっといやこれ多分1日目じゃ多分仲良くならないけど、はい、これ多分2年とか続けたのね そう、こうこ次はどんな出し方があるか、うん、そうそうそうそうそう千円札の時はどうすんの5050円だった場合ねはい<笑>あとはもうこれやるってパターン<笑>だからそれはうちだからこれあるけどえそのレジにはないよレジにあるこれごとこういやだから、ね、っていうパターンレジとかいやこれ取らないでくださいってなるでしょ先生これを取らないでくださいって言われて<笑>なるけどでもそれでも喋るもんね そうあれればい い, からませんいや俺らはこれなんか喋っててこれ気づいてさ発明だと思ったよね相手がツッコミキスの人とかだったら、うん、ぜひやってみてくださいこれいやまあ人に迷惑なかかんないけどね、うんはいはいまあ、バスケやってたら、うん、まあみんなわかると思うけどまあ、ガードがいて、うん、でまあフォワードがいてセンターがいてみたいな、うん、でちょっと下にこう置いとこうかな、うん、でボールこうあって。 パス出してみたいなでパス出せたらこう出す出して<笑> ゴ, ーゴールな、うん、でここに入れてもいいし入れなかったら邪魔になるのに後ろに抜けてこいつが今度上上がって、うん、ボールこうやってやってで決めるっていうことにも使えるからお金やって<笑>いやだからそれ店員さんなんて言えばいいのそれやってる人にいやいやいい作戦ですね